みんな、おはし、はしただよーっていうことで、こんばんは、はしたでーす。お久しぶりでーす。なんか、動画撮るのすっごい久しぶりな気がするんですけれども、なんかね、動画ストックはあったりしたんですけれども、なかなか編集がちょっとややこしくて、それでね、気がついたら、去年の夏以降、全然動画を上げてないっていう状態になってしまったんですけれども、 まあまあ、そろそろね、復活していきたいという春恒例の願望でございまして、早速1本取っていきたいなって思います。で、今日お送りするのは、高校時代、あの、一応私、過去、あの、コンピューター部あの、パソコン部の人間でして、あのー、タイピングの早打ちとか、いろいろ結構やってたりしまして、 でそれこそねあのワープロ競技大会っていうのは高校の時あってそれで一応北海道で入賞したこともあったりするぐらいちょっとタイピングが得意っていうことでちょっといくつかネットのねタイピングゲームちょっとやっていきたいなと思いましてえどこまでいけるかなっていうところのチャレンジでやっていきたいなと思います<音楽>ということでまず一番目はこの寿司だっていうね 結構あの古くからあるやつで有名なやつですけれども私の同年代の人は一回はやったことあるんじゃないかなこれをちょっと早速やっていきますねでえーとなんかいろいろコースがある普通1キーを打ち間違えるとお皿がリセットされます嘘必須お皿が1枚でも画面外に流れてしまうと終了ですん一発勝負キーを一度再トいそアやる勇気ねえな 普通のでいきましょう普通ので普通のでまあ、やっぱり普通のではありますけれどもタイピングは自信あるんであのー、高級コースでいきたいなと思いますそれではやっていきましょう<音声>ございません いてないな結構ミスタッチが多かったですね。だいぶミスった気がする今。7200円もお得でしたっていうけれども、どうせなら倍来たかったなうん。まあ、今度やってみましょう。えー、続きましては、次、あの、E タイピングっていうのをやっていきたいなって思います。あのー、これね。 結構なんか、あのうちの会社でもよく使われてて、それこそなんか、会社のな管理職指登用試験か何か、なんか試験じゃないな、なんだっけ、なんか研修かなんかで結構癒やされたりとかするみたいなんですけれども、まあ、そんなの私は受けたことないんでね、あれなんですけれども、結構ね、会社の方とか、B とか A とかで取るのにだいぶ苦戦してるっていう印象だったんで、これでハッサく君がどこまでいけるかなっていうのをチャレンジしてみたいなと思います。 それでは行ってみましょう。今度はちょっとミスタッチ少 な, 少なめに行きたいな。どうでもいいけど、やってる間全然喋んないよね、私。まあいいや、やってみましょう。うん<音声><音声> ということで、なんか忍者っていうのが出ました。昔やったときなんかサンダーっていうのが出たんですけれども、この忍者っていうのはどうなんでしょう、そのサンダーより上なんですかね、うん、いずれにせよミスがまた18っていうところで、まあさっきの五十何棒よりは減ったとは思うんですけれども、まだまあミスタッチが多くてね、ちょっとあれでございます。うん、忍者初めて見たな、なんか A 以上なんかサンダーとかファストとかいろいろあるみたいなんですけれども、 全然覚えてないんですよね忍者が早い方なのかどうなのか知ってる人いたら教えてくださいえ最、ー、後はこちらえー、県庁所在地当てタイピングということだそうで47県庁所在地をタイピングで打つゲームだそうです 県庁所在地ね、残念ながら全然私覚えてなくて、いくらタイピングが早くてもね、頭が良くないんで、47県庁所在地覚えてるかどうか分かんないんですけれども、まあまあまあ、これでもし、あの今見ていただいてる皆様の県庁所あの打てなかったら、責任を持ってあの勉強のために、その県庁所在地に、 今度旅行で行きたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあ最後行きますね。どうこれで本地図を見てオレンジ色で表示される都道府県の県庁所在地を当ててローマ字でタイピングしてください。47都道府県の県庁所在地を す, すべてタイプするとゲーム終了です。怖いな、いけるかなやってみよう。え、どこどこだえ、どここれ えっ、ー、とこ、青森秋田秋田の下ってどこだっけえっ、ー、と、山形あ、合ってた。山形、ここどこえっ、ー、と、岐阜じゃないな。え、どこだろうえっ、ー、と、下、東京、埼玉って、埼玉の上、山梨じゃなくて、あれ、えっ、ー、と、どっち茨城え、違う。え、どこ 群馬じゃないでしょえーっと、宇都宮あ、栃木か。あ、そか、栃木、宇都宮か。そっか、そっか。で、これ多分宮城で荒仙台、山口、下関、あ、山口か。下関じゃないね。えーっと、東京、えーっと、横浜かな静岡。うん。えーっと、秋田、かな。 福岡どこだ神戸あ、岡山。最初の1文字ではあるからね、だいたいえー、っと、これどこだ高松あ、うん、あってた。てた愛媛県愛媛市なんてないもんね。あ、愛媛県って天津市だったから。えー、どこえー、っと、これどこあれ、高知の上、どこだっけえー、っと、まず、あれ、四国どこあったっけ愛媛 香川、高知、ああれ、あと一つどこだっけあれ四国のもう一つ思い出すね。どこだっけあれどこだっけえ、高知、愛媛、香川、鳥取じゃないよね。鳥取、九州だよね。えっ、ー、と、あー、ど、どこだ ?t から始まるの ?t、徳島だ 徳島よかった、ってた。えーと、続いて、これがど、どこ長野長野あ、地位で反応きた。どこだえーと、蒲氷じゃなくて、えーと、ぐ、えーと、ご、あれ、どこえーと、福井の下。えーと、あ、岐阜。ええー、と、これは簡単、岩手。えっ、あ、盛岡。<笑>そっか、岩手の盛岡だもんね。えーと、これどこえーと、鳥取 オッケーで、熊本かな石川の福井、福井じゃない。え、石川じゃなくて、あれ石川と福井の、富山。オッケーえー、っと、これが、えーっと、若山じゃなくて、三重でも、三重でもないもんね。あれ、どこえ、これ、どこ奈良、奈良でもないでしょあ、奈良だった。ごめん。 やいや俺が和山で、これが、えーと、群、あ、茨城、え、違う、えー、どこだいあのあたり、どこあったっけ茨城、群馬、た、茨宇都宮、え、違う、えーと、群馬県高崎、え、いや、ええ、どこ何これ千葉の上。千葉の上、どこだえー、あれ え、どこだっけ北関東でしょ北関東、北関東、えー、足利じゃないよね。え、どこえ、千葉じゃないね。千葉、この下だもんね。茨城は茨城市だから、え、え、ど、どこええ、み、みで反応あった。 みから始まる県庁所在地。えみから始まる県庁所在地あったっけ、そんな。えみはらじゃないよね。み、みたかなわけない。あ、でも地で。あ、飛ばされた。った<笑>えっと、これ、京都。あ、お、大阪え大分。お、 大津市がねあーごめんごめんえっ、ー、とこれどこえっ、ー、と山梨甲府だえっ、ー、とどこ宮崎宮崎えあれおい、えー、とせえっと宮崎その上だからえこれどこ山え熊本福岡佐賀長崎佐賀 な, ないよね長崎でもないよね。こ こ, こどこだ宮崎じゃないのあ、大分だ大分ね。思いっきり忘れた。青森。えっ、ー、と、これどこだえーと、神奈川じゃない、えー、山梨。甲府さ っ, きさっき出たよね。えっ、ー、と、しし し, しから始まる調しただけあのあたりどこだ何あるえし あ、新宿、東京これ。続いて、えーっと、これどこだえー、え、S ス反応あった。埼玉うん。長野じゃない。どこえ、これどこえーと、と、えーっ と,、えー、っと、福井え、どここれどこねえ。まったく分かんないんだけど、え、どこだ 松山じゃなくてまえまから始まる県庁所在地あったっけそんな松本じゃないよねまままから始まる県庁所在地まずどこの県だままから始まるまえ<笑>あなんだっけまえまえだじゃなくて前橋か 前橋ってどこの県だっけえー、とこい う, うちこの辺り簡単。あれ石川の県庁所在地あれどこだっけカリ、カリキじゃなくて、仮木東区だよ。えーっと、かカ、かカモメじゃないよね。変なわけないよね。か、か、か、か、かか? あ、カナダは。あーよかった、思い出した。新潟でしょえーと、これが。えどこだえ、これどこ茨城じゃなくてえ、群馬群馬さっき出たよね。栃木。宇都宮。えー、えー、え、ま、ちょっと待って。これどこ福島だ。んー、えーの。 とかこの辺りは大丈夫。えー、これこそ長野。<笑>えーっと、香川、香川、じゃない、えーっとー、高松でもなくて、あれ、どこだっけ鳴門違う。えあこれ、香川まる、丸亀じゃなくて、ま。ま。 まず俺県間違えてる 松, もいや、ま、松山松山あ愛媛かこれ愛媛県松山市ね分かったえっ、ー、とはい え, み え, えみえじゃないどここれいつもじゃなくて、えー、あっみえだから津だ あかんねえっ松江広島宮崎こっちが宮崎だえっ、ー、とつじゃなくて京都じゃなくて琵琶湖じゃなくてえこれどこえこれどこえっ、ー、とえふ 不しこじゃなくてえっ、ー、とふふふふ ふ, ふ, ふから始まる県庁主題地あったっけそんなふふるかは違うあでも K で反応あった福井ここが福井かえっ、ー、とてことはこれがえっ、ー、と神戸 終了ですお疲れ様でした今回の記録は11分発表でした入力に時間がかかったのは水戸ですいやー完全に忘れてたこれこうしなきゃいけない件たくさんあるんじゃないですかコロナ落ち着いたらどの町に行ってはいちゃんと覚えますということで以上 元コンピューター部がタイピングやったらどうなるかっていうところでした県庁とたち覚えてねバイバーイ